Ever wondered what system processes massive amounts of disparate informational data to validate reliable news? What data management system tracks the global stock market indexes second by second? What kind of solution collects all the weather data to know where to put these? What type of data strategy does it take to distribute and sustain global streaming services? DELIVERING OUTCOMES BEYOND WHAT IS EXPECTED WITH YOUR CUSTOMERS g r o w i NETAPSolutions アッテコーオブジューネイちょっとおかしいんだ、ね、おかしい当時からなるから。コ、うん、本当ロールそこしか見えない、まあ。でもおかしくなる時期はあるよね。かか で結婚すると思ってたし、当時。<笑>ああ、でも、あのう、分かる分かる、あの<笑>中学校高校生の時って。言ったらするやけどきう。思っちゃうんだよな。付き合うから、もう俺こいつ結婚するから、ね。結婚したいと思っちゃうんだよな。なんなんだろうな。なんすかね。<笑><笑>原田のバーは。 ネットアップの提供でお送りします PARADA'S BAR IS BROUGHT TO YOU BY META 未来の自分が見てたら爆笑するよね<笑>お前結婚するの四十だからっていうね四十過ぎてからお前なんかまだ結婚さえしてないじゃんし て, し, てしてないししてないし何もないし<笑>面白いね、うん、当時のねあのだからピュアなのかもしれないですけどあのまっすぐさですよ うん、付き合うイコール結婚みたいな、ねえ<笑>まあ、ピュアなんだろうねピュアだったんだってもうだから本当は原田、うん、のまの<笑>戦国時代じゃないんだからさ<笑>その年齢で結婚するとかもう戦国時代だから何歳で結婚して、うん、だからあの名字自分の名字の下にその子の名前を書いてテンション上がったる<笑>あれなんか画<笑>数の愛称占いみたいなそうそうそうあれさそうだ<笑> あれってさ、アメリカとかヨーロッパでもあるのかな。<笑>いやいや、画数はないんじゃないですか。隠数裏名はないか。でも名前のなんかあるのかな、うん、占いやって。ね、でもななんかしらあるんじゃないですか。あるのかな、うん。あれ日本独特だよな。隠数面白いですよね、あれね。あれでな、相性を見るみたいな。よく考えたらさ、あんなのなんかわかるわけねえじゃん。わかんないですよね。うん、でも楽しんで当時は。きた や, やった、うん。富山さん来た時に言ってたけど、うん、あの野球競で。 あのスタンティング の, の, 女 の, 子のなクラスの女の子とか名前してたって言ってたもん、ね、<笑>バカだよなバカだよね<笑>パラメーターを、うん、パ, ラーターパラメーター設定するときに 興, でしょ興奮してたっつって、ね、あのそれをクラスメートの男子にさせてすごい人気コンテンツになったとか言ってさ<笑>もうホンバ カ, <笑><笑>本当バカ だ, よ、ね、だからドラクエは僕それやってたんですあ本当ドラクエパ ー, ティーパーティーの名前を女の子にしてた。 それはやってたからちょっと富山さんの気持ち分かったんですよやっぱり<笑>あれぐらいの年代の頃ってダメだねみ ん, みんなやってますからダメだね。視聴者の年代相当近しいからそう。みんなやってたと思いますよちょうど感情がまだ理性を上回っちゃってる時代なんだろうねそうそうそうそうあの頃っていうのは。原田さんのあの 海外エピソードの話ね、うん、あれ好評ななんですよなんかまだ言ってない話で面白いんじゃないですかいっぱいあるんだけど<笑> い, いっぱいあるし忘れてんのもあるんだけど<笑>この間富山さんと話してたに富山さんと LINE で話してて、うん、あの人が発表したじゃんあのトークの後に番組の後に新しい新作を。うん新作ねはいはい あの新作のシーンで思い出して富山さんに話したら富山さんがその話すごい聞きたいって言うから、まあ、ちょっとだけ話したんだけど薬師だよね発表して、うん、薬師はいザ・スリッター・ヘッドだった、うん、薬師っていう新作を公開したあの、うん、トレーラーをね、えー、防火ゲームスタジオ薬師で検索してもらって YouTube で見ると分かるんだけどトレーラーがありますとまあホラーゲームなんですよね、うん、であれ最後の方で でかかーいなんかアパトトメントみたいなのが映ってまあ不気味なおばちゃんが映るんだけどその上を飛行機がウィーンってでっかいジャンボ機が、まあ、飛ぶわけですよ。でそのシーンを見てファーってフラッシュバックしたんだけどあのー、あれ要はあのー、ケイトク空港だっけなケイク空港と書いて、うん、いるあれ香港の、まああのー、いわゆるクーロンズゲート ク, クーロン城があった頃の。 まあ香港を多分ちょっと題材にしたいのかなあのあの光景ってすごい近しい光景がそのケイタック空港ってあって日本語だとケイク空港って書いて海外だとケイタックっていうのかなあの旧香港ですよのすごい危ない空港があったの。 あの今ない空港なんだけど昔香港に行くといわゆるイギリス統治ですね UK がイギリスが統治してた時代のあの返還前の香港俺が初めてえっと社会人になって出張したのがそこだった 初めて行った香港でもうだからこれだから年齢で言うと21歳とか2歳とか、うん、22歳かなあれとあも売ってるわけですよ。もうそれはまあ普通のものから雑貨からいわゆる当時は当時の話す30年も前の話ですけど、うん、いわゆる偽ブランドですよね。あのー、それが大半 そったす、ね、もうすごかった当時、ね、もう名だたる世界のハイブランドがの偽物が、まあ、テーブルに並んでるわけですよ、うん。でもまあ通りを、まあ、いろ通りつ て, てもいでっかい大通りからもう入ったところずらーっといるわけですよ。うん、うん、圧倒されちゃってうわすごいと思ってでまあ当然あの正規品の20分の1ぐらいの価格で。 売ってるわけですよね偽物者 も,、ね、偽もだから、ね、当時の偽物ってガチで偽物だったですよねいやそれはね香港はねできても当時はからちょっとそこは先進的だったのかあの結構成功に作られているものもあったあのいわゆるグレード偽物の中にもグレードを最初につけたのはそこだって言われてるんですよ一説によるとねわかんないですよ、うん、本当はそうじゃないかもしれないけど夜でも あ, いろありとあらゆる意味で香港っていうのは あ, のある意味先進的だったんですよ。それはあの別にその偽物がっていうわけじゃない他のものでもね。でそういう意味で言うとその夜市は結構なピンキリでいろんなものを置いてて<笑>でいやーすごいなと思って見てたわけですよびっくりしたのがまず通るよね。急にね向こうからこう木の机がさあのよくほら スタジアムで人がウェーブ作るでしょ、うんうん、あれみたいにブワ、うん、ーって見えるわけよ。なんだーと思ってもうまず机がバタバタバタバタってなって人がバって左右に消えていくわけ。う, ん、うわーなんなのだろうモーゼの10階じゃないけど、うんうんうん、みたいにさそしたら警官隊がほう警官隊がね隊列をなしてズワーってくるわけ。見回りなわけですよ。 カトラルなわけですよ多分そのい市を取り締まりに来たのは、うんうん、ブワーっていなくなっていくわけでもう慌ててワーって大騒ぎになってこっち俺ウェーブが来てバーっていなくなってもう消えていくわけ街なのから、うんうん、うわすごい光景じゃんもう一瞬にしていなくなるわけよ<笑>みんな逃げちゃってでうわすっごいと思って警官隊がザーって通ってでそうするとね過ぎていくじゃん過ぎていっていなくなるとまあもののもう10分20分で カタカ タ, カタカタカタってみんなも戻って夜市再開ですよへえうわこれすっごいと思ってあ見ない今や見ない光景でしょ今の若い人なんか見れないそんな光景うどこの国行ってもほとんどないんじゃないかなそんなのでうわすごいなと思って面白いもの見たと思ってたらあのー、急にね俺当時さちょっとやっぱ若いってバカなんだね22歳でバカだからさ<笑>その香港でさ しかも初めての出張でさあのー、誰もつけないでね夜中の10時頃にさ一人で出ちゃったら10時じゃないまだ9時ぐらいだったかなでそしたら、ね、まあ当時はさ日本の観光客ってすごい多かったわけやっぱ香港ででに日本人っていいお客さんだったわけですよ、うんうんうんうん、だから割と片言の日本語できる香港人っていうのは商売には多かったんですよだから何かねまず急に歩いてる人じゃなくて なんかね肉をバチェンバチェンバチンって切ってる人がいてああるあるある、ね、<笑>いるでしょ、うん、でも骨がパラッと飛んでくるんだけど、うん、おおっっパカバパカンってやってる人が最初は香港のね広東語みたいなで、ね、バて話しかけられて分かんなかったんだけど日本語で「お兄さん!」ってお兄さんお兄さん!お兄さん」って言うから俺何だろうと思ってちょっと寄っていったらさ「あのお兄さん時計欲しいか?」って言われたの、うんうん、時計って言って。 別に欲しくないんですよ俺は時計昔からも興味がないのでだけど欲しいかって言われたらちょっと面白そうだなと思ってで「あ欲しい」って言ったら「あのじゃあここはまっすぐ行くね」あそこの角にお兄さんいるか、うん、いここ見えないけど角曲がったところにお兄さんかないれるからお兄さんに声かけてってわけでよく考が大変じゃん肉屋で肉バンジバチ切ってる親父がさ時計いるかって言ってこと自体が変なんだけどまあ好奇心に勝てないわけですよ 俺曲がれっったらお兄さんも立ってるわけで「あのすいません」って日本語で言ったわけもうゃ喋れないからさ「ですいません」って言ったらあの日本人ってすぐ分かるわけじゃんだからあえてそう言ったんだけど「すいません」って言ったらなんか「どうしゃ」って言われたの片言で「どうしゃ」って言われて「うんうんうんうん、そあそこの」って言って曲がれ角から首出したあそこの肉屋のお兄さんから「時計いるか?」って言われたから。 この人に声か「あなたに声かけろ」って言われましたって言ったら肉屋の お, 兄さんおじさんどうこうやって手でこうやって合図してそしたらそのお兄さんがね「あそこ見えるか?」って、うん「あそこに立ってるあの青いシャツの人間見えるか?」って言われて「見える」って言うて「あの人に声かけろ」って「こいつに聞いたって言え」って言われて。 行ってまたその青いシャツのおじさんに声かけたら青いシャツそうそうこうやってでその青いシャツのおじさんが「あっちの角のこれマジだよこれネタじゃないからよマジかと思ったんだけどあっちに声かけてでその人に声かけたら次次があの時計欲しいか」って言われてまた「うんん、うんっんんんたらそんんんんんんんんんんんん まあ商店みたいな並んでいるところもう商店ってシャッター閉まってんだよ全部全部シャッターが閉まってる商店街のシャッターしかもちょっと裏路地の商店街なわけよ商店街の中で 大, 大通りからもう3本外れてるわけ、うん、でちょっと怖いわけが暗くて街灯もあんまなくて、うん、商店も閉まってるからもう商店っつってもあれよそのきらびやかな商店じゃ全くないよその地元の本当商店でそこのシャッター全部閉まってるとこの一箇所だけあの2人立ってんだよ人が。 しかもそいつらは黒いその怪獣に出てくるような黒服なわけでスーツを着てであの2人に声かけてって言われて面倒、うん、くせえななんでこんなことするんだろうと今思えばいろいろその多分バレないようにしてんだろうけどで行ったらその2人にはもうあの何も聞かれることなくもう向こうで合図してんだろうけど伝わってて行ったら「あのこっちへ上がれ」っつって言われて。 まず入り口であのー、こうされてパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンってされて「うんうん、お金ちゃんと持ってきてるか?」って言われて「現金持ってるか?」って言われて「日本円持ってる?」って言われてパッて見せて「日本円あるよっっあ、okay」って言って「オッケーオッケー」って言ってでそこのエレベーター乗れって言ったらもうエレベーターも連れて行ってくれないわけエレベーター開けたらそこに2人いんのよまた。怖エレベーターの中入ったらエレベーターの中で後ろに2人立ってるわけじゃん。 <笑>ビーンッと開けたら俺はびっくりしたんだけどエレベーター開いたらいきなり部屋なわけもう直であ直で部屋なの。はい、で、はい、ガッチャンブワーンって開いたらさあのめっちゃおもろいのよだってエレベーター開いていきなりえっとあの黒いソファーがあってテーブルがあっ て, あ っ, てっていう部屋なのよ。でそこに本当にこう 超スキンヘッドのもうほんと漫画家といてるスキンヘッドのすげえすぐ初めて年配のねおじさんが座ってたわけ、うん、こうやって座ってるので何が驚いたかってその部屋黒いソファーと机と後ろに金魚も何にもお魚の入ってない水槽がドーンって一個あったわけよ。ブクブクブクってエアーはしちゃうんだけどーエアーは通したんだけど生物がいないわけ。 ああと思うじゃん違和感があるわけもう元々なんだうこれと思ったら「お兄さん」っつって「育って」っつって「時計欲しいか?」って言われて「はい時計じゃあ欲しいです」って言って「分かった」っつって言ったら奥から部下がそのエレベーターエレベーター役でもう帰っていってんだよね、うん、別の部下が、うん、まあこの透明のゴミ袋よいわゆる<笑>ゴミ袋っていうかな<笑> ビ, ニ ビ, ニ袋うビニール袋でいっぱいに。 雑雑と時計ですよいわゆるその時計のもう本物とも偽物ともわからないようなざっくり持っておくるとかって持ってきてで適当におじさんがまず取ってこれは何とかでこれは何とかだとかってばって説明始めてこれ防水これ防水じゃないこれ防水ねこれ10キャツこれあ本当にいけるってこれこれ は, これはあの防水じゃないこれ安いみたいな感じで言っておくけけあけ。 三万円、これ一万円、これ五千円、これ安いやつ、で、マジかと思って買。買うの怖いじゃん、そんな。そもそも買うことは違法なわけですよ。そうですね。だけど、これ皆さん想像してください、まあ、時効だどうのことじゃなくて、三十年前の話ですよ。うん。まず っ, ったと思ったわけよ。<笑>今の家庭を聞いてくださいよ、これ買わずに帰れると思う。いやいや、無理なんですよ。<笑>俺、国で。 指飛びますよこれちょっと俺こやっぱりいらねって、うん「もうちょっと待てよ」ちょってこうと「しかも走って逃げれねえぞ階段どっかわかんねえ絶対前に2人いたエレベーターにも別に2人いて通りにもあんなにしておいたわけでしょ。これまずいと思って、うん、あ買わなきゃいけないんだ でまさかそんな釣りてき方されると思わないじゃん他にもいっぱい人がいてさ一人で行ったんうそう他の客もいるのかと思っていないわけじゃん<笑>いらねえって言ったらこれどうなるんだろうと思うじゃん分かんない大丈夫だったかもしんないよでも当時22歳の僕ですよ30年前ねっまあそんな年齢でそんなもん見せられて 初めてのね香港しかも社会人1年目の出張で前についていって最初に声かけた俺も悪いけど好奇心勝てなかったんですよ<笑><笑>だからもう時効だしその当時の話は30年前の話ですよ、うん、と思って聞いてくださいだからしょうがないんで「分かりました」っつっ て, 言ってあの「買います」って言ってこれでも一番安いのとかやってもあれなんだろうなと思ったからあの一万円のね、うん、やつをねじゃあ あのこれくださいって言った一個だけか ?1 個だけか?」って言われたわけ一<笑>個だけかやっべえと思って「ああ<笑>じゃあこれもって言ってあったっああああお兄あんあのああああああああああああ姉があ人ああああああああああああああああああ 俺もう日本とか4万円分払って四万円払ったの よ, たのよ、うん、そしたらその4つをねこうやってガサって手に取ってそのもう絶対たでしょ、うん、スキンヘッドだよ、うん、めっちゃ怖いじゃんあのさよく映画に出てくるスキンヘッドでこういうなんか宝石とかこうやって見てるでしょそういう感じの人あ の, あのねこれは日本の人しかわかんないしある年代の人かわかんないと思うけどイメージで言うとえっ、ー、と 明日の上の短下断平みたいなわか る, わかる怖いじゃん<笑>いや今だったらトーク力だったり何だりで切り抜けられるかもしれないけど22歳の僕は無理でしたよ社会人1年目、うんうんうん、で会社にもこんなこと言えないしトラブル起こしたくないし穏便に帰りたいわけですよとにかくね命あってのもの4万円払ったらその4つをねで部下がその袋を持っていって4つだけ並んでるんですよカチャってやってこう。 切り切りって燃えてると、うん。お兄さん見ろって言って動いてるな？動いてるな？動いてるな？動るなと動作確認ですよ。あ動いてます。オッケー。こうやってこうやって指こうこうされて。お兄さん見て見て見てろって言われて。見ろ見ろって言われて見てるよ。このこれを後ろの水槽に<笑>バイバイバイバイ。ファイジャマジャマジャ マ, ジャマン。おお何すんだこの爺と思って。<笑>おっさん。ぼちゃぼちゃバチャ。 おわーと思ったら見ら見ら見ら、防水<笑>防水<笑>いやいやいや<笑>びっくりするわと思って そ, それ用だったんですねあ、それ<笑>この水槽下に砂利まで引いてあるのよ<笑>いや金魚入れときゃいいじゃん、じゃあもうみたいな どうせだったら、ね。金魚がなんか買っとけやお前みたいな、金魚もかわいそうだけどさ、<笑>時計が降ってきたら。バタラバタバラっと入れて、なんかからかって出したよ。ほら、大丈夫。防水完璧ね<笑>い。いやいやいや<笑>。<笑>急に機嫌よくなったの、このおっさんと思って、ああ、じゃあ、大丈夫ですって言ってさ。で、俺ね。こんな持って帰れないじゃん。うんうん、いや、俺ね、時計詳しくないんで。どれぐらい成功にできてるうか知らんけど。 持って帰れないから俺お金はね帰ってきてほしくないもういいからしょうがないから怒らせたくないしだから置いて帰りたい口実をいろいろ探したわけ、うん、でこれだけどあのもう買っちゃ自分が買ったんでもうお金はいらないですただ置いていくとあの持っていくところぜ日本はセキュリティ厳しいからこれ多分捕まるって言ったら、うん、捕まらないって い, ういやいやおかしいこんなに持ってかれないって言ったら大丈夫あの。 かバんに入れてくつかまるはめてく<笑>はめてると大丈夫ねって言われて<笑>お前お前アホかって<笑> 4つ<笑> 4つで、ね、リストバンドで<笑><笑>両腕にって言ったら<笑>そう全部はめてく<笑>両腕にらりないよ片 方, ずつ 片, 方ずつ片方ずつする人もいる<笑>いねいよバカと思ったんだけど<笑>ああそうっすかっ て, って俺。 ああそうですかって言って怖いからさ「じゃあ分かりました」すごいすごいって言っすぐ持ってホテルに置いて帰ったけどねああ忘れらない今でもバシャンバシャンバシャンバシャンっていやいやいや<笑> はいえー、ネットアップさん主催で2月24日と25日に、えー、開催される、えー、国内最大級のデジタルイベント「インサイト・ジャパン」に原田のバーも参加いたします、えー、国内 e スポーツの問題点や、えー、テクノロジーに求める進化などを語ってきます、えー、詳しくは番組概要欄をご覧ください乾杯